どうも、よですさあ今回ですね3連休ということでバーベキューしたいと思います<笑>はいじゃあですねもう全は急げということでも早速ね準備をしたいと思います今回使う道具なんですけどねこちらで、あのー、お肉を焼いていきますこれはね アルルミホイルを引きますこれ、ね、油でちょっとベタベタになっちゃうんでアルミホイルでこちらに引いておくとあと掃除も楽になるんでねアルミホイルを引きますこれをこうしてここにはめると、はい、でこうやって網を乗せると簡易バーベキューセットの完成です ではね、準備が整ったところで火を起こしていきたいと思います使うやつはですねミニラウンドストーブミニラウンドストーブ5かな5両はいこれでね火を起こしていきますでこれを入れて、まあ、バーナーでね炙っていきますじゃあっていきまーす で早速ね肉を焼いていきたいと思います今回ねいただくお肉なんですけどこちらが、えっと、ランプでこちらが上桃黒毛和牛の上桃ですねでこちらがタンと、はい、いうメンバーになってます上タンからいただきます 止まんないですね、マジでそうウルド上手に焼けました牛タン焼けたんで食べたいと思いますでねちょっとねタンはねやっぱり、ね、塩が美味しいかなと思ってこちらなんですけどこれねトリュフ塩なんですよ イタリアンフレーバーソルトトリュフカジーナロッサっていうね塩なんですけどこれいくらだっけこれ2500円2500円らしいです<笑>これをね軽くかけさせてもらってはいじゃあいただきますうま<笑> おいしいこのトリュフ塩なんですけど普通に食ってもうまいと思うんですよね食ってみますいただきま す, きますうんあ香りがねすごいトリュフトリュフ感強いなこれ に合うはず。うん、香りがものすごくいいです。え、こちら上ももです。ジュージュー焼けてますね、美味しそうですね。これ上もも焼けました。いただきます。あうまっ。 t h m、um. うん、はい縁も竹縄ということでですねミニミニバーベキューそろそろお開けでございますいやでもねトリュフ塩で肉食べたんですけどめちゃくちゃ美味しかったですはいお肉もねランプ上もも上タンと、まあ、いいお肉をいただきましたいい3連休でございました動画最後までご覧いただきありがとうございます 高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうアリアリアリアリアリメデルチ